アキラ、これの続きあるノックをしろ。いや、したから。返事がなかったんだもん。なんかその女優さんも私に似てない似てねえよ。自意識過剰もいい加減にしろ。いや、似てるって。あ、でも胸は私のが大きいかも。別にしてていいよ。よくねえ。